OK、お前に<笑>い、OK OK まあ、ケはいおはようございます。<音声><音声><音声> 安安全、ここ安全確保で一番いいんじゃない、ん<笑><笑>なってる<笑>ここれれが分かった。 う<笑>ん。うんこの交換しよう。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハれハハハハハハハハ くかにおい関係なさそうだな、ね。うん においに包まれて大作戦どうよあれ音が変 うん、はい。っ開けるるんんででですかそこ遊んでられるのが今ののの今やでもっとどこ<笑>ああけですっても余裕を持った感 じ, <笑>らんじゃんでせ ー, ののゾーン まに行かれると悪い何、ね、いとこ置いた場合、いいとこがパッと上がれるかどうか。 ち<笑>ゃんとこう感じてやる。<笑> よう動くようしゃべる気が嫌やな<笑>何いい店だしよ。 ああらあらおお、っどうどうどうあれ いいやん、えー、ちゃうのお、ええー、やん。<笑> ねえ、うん、<笑><笑><笑>おおいいな。<笑> いい 感, じいい 感, じいい感じ 何, <笑>何やかななんでそんな笑ってんかやろな。<笑> <笑><笑>ちょっと何で怒<笑> っ, <笑><笑><笑><笑>ってうのがないもんねやろって。<笑><笑><笑><笑><笑> おうん、なんで う, うになってるか分かってない な, んじゃないあかわけだなんあね。 なんか昼間でもちょっと寝てくれたらそうなん夜可能性あるかもな。 ファイト焼きつい。る焼きつい。いやいや向こうの方から行ってるやんか兄ちゃん怒ってないやんかこれやんか、ね、怖いいいやんか、ね、もう怒らないの <笑>そしていいのっすイスか Thank <laughs> you. ハハハハ。こ<笑> <laughs>